はい、じゃあえー、っとですね。今日はですね。あの youtube で見た、えー、某八極拳を紹介している動画で、ち ょ, ちょっとあのよくわからないことを言ってたんで、まあそれに対するツッコミを<笑>してみようかなというような、えー、動画を撮ってみたいと思います。で、あとどういう動画あのどういう動画だったかとて言いますと。とえー、っと。あの だから、拳の肘打ちをこう体験者がこの肘打ちを体験するという動画だったんですねだからこう相手が正面向いて立ってもらっているのをこうなんかその紹介する方がこう肘打ってわーってやってまあすごい威力ですねとかっていうことをやってらっしゃる動画だったんですけれどでそこであのスタッフの方があの相手が半身だったらどうするんですかっていうまあ質問をされたわけですねうん でそこで、あのー、紹介今の八極拳のひじ打ちを、ね、体験者に紹介された方はあのー、なんですかあ手でそうちょっと半身になってる、はい、半身になってるのは手でこう自分の方に向けてこう打ち込むんだと、まあ、そういうことを言ってらっしゃったんですよ。はい、でそれ聞いた時、私最初はあのー まあ、どういうことなのかなって一瞬分かんなかったんですけどもしかしたらこういうことじゃないかなと思ったのはあの相手の襟首をこう掴んで襟首を引きつつこうガーンまあそのやり方を言ってたのかなと思ったんですけどけどその紹介されてる方はこう手振りでこう相手をこう自分の方に向けて打ち込むと言ってたってあれこれじゃないよなあ思った次第なわけです。 で、まあ、結局のところ、まあその方がまあどういうことを言ってらっしゃったかっていうのは、ちょっと私にはよくわからない。私にはよくわからなかったんですけど、とりあえずあのまず八角形の引き打ち八角形の比重って、あの相手が半身だったらどうするかっていうのをちょっとまあやってみたいと思います。まああまず普通にこう打ってたらね。ここ相手が半身だったら、ここやったらこう滑っちゃうわけです。滑ってしまう。 じゃあ、滑るんだったらどうすればいいかなと思って、じゃあ、タンミンだって、まあね、ここ打てばいいじゃこう打つからそう、だからまあ、要するに相手の角度に合わせて、まあ、ここ打ってダメだったら、ここらへんっちえばいいじゃんとか、まあ、そういうことになるわけです、そうそうそうそう、で他にもわざわざそう、ね、あのボディを狙う必要もなくって、まあ、顔を狙いだったら、顔をっていいし、あと、あの八極拳にはあの、別にこう、長中だけじゃないですよ。 今やってるのこうリモンのこうリモンゅうって技なんですけどそれじゃなくてまあ包中って今、まあ、こういう技もあるんですね、うん、そうだからまあ半身だったらこう包中でこうガーンと、まあ、そういうやり方もあるい 今, そう今のこれがまあ包中という技これが包、ま、丁、あ、という技で他にも外門ちょうちゅって技なんですよ外門ちょうってうのはそうそうそうだから、まあ、こうやってこうやって。 こっちうんまあこっちでもいいし大、まあ、門町中って技もあるんで、まあ、それをやってもいい、うん、だからあのわざわざあの相手で相手をこちらに向けてまあ打つとかっていうんじゃなくて別にあの相手の状況に合わせてこちらもんなんかこう変化して出せばいいということなんですよまあ私うまでそういうことなんですねで もその動画で紹介されたなんかこう身振りでこう相手をこちらに向けてなんかこう長距離を打ち込むことを言ってらっしゃったん で, で私が知る限りそういった技っていうのはちょっとわからないんでまあどういったことかなと思ってまあこういった動画を撮ってみた次第でございます。